ねえねえ切り返し線に難しいことは分かりませんが三殺法を教えてください三 殺, 法 三, 殺法 三, 殺法三殺法とはね剣道用語で相手の「気を殺す」「死内を殺す」「技を殺す」って意味なんだ。説明すると 味を殺すとは、相手よりも大きな声、気力で相手のやる気を失わせること。しないを殺すとは、相手のしないを押さえつけたり払ったりして、相手がしないを自由に使えないようにすること。技を殺すとは、相手が打つ前にこちらから打っていったり、上から乗ったりして、相手にうまく打たせないこと。剣道には必ず相手がいるから、上手になりたければ自分勝手な剣道をやめて、相手のことをもっともっと研究しないといけないんだね。